今から Google コラボでノートブックを開きます。ウェブブラウザーです。URL を入れます。htps、コラボ、リサーチ、Google、コムです。 画面が変わりました。Google コラボのページです。ここにメニューがあります。ファイル、ノートブックを新規作成と操作します。この時、Google へのログインが必要です。OK をクリック。Google アカウントを使ってログインします。 ログインが終わるとノートブックの画面になります。ここにコードを入れることができます。例えば、プリント1、足す2。ここに実行ボタンがあります。クリック。結果が出ます。このプラスコードをクリックすると、 コードセルが追加されます。プリント 10-20 実行ボタンクリック。結果が出ます。前のコードセルを書き換えて、もう一度実行ボタンをクリックしてみましょう。クリック。新しい結果が表示されます。このようにノートブックを使うことができます。